ははいいおはようございますす代目です今日のお客さんはお盆前からお待ちいただいたお客さんでやっと仕事ができますで、えー、今回使う畳べりはこちらの箱に入っておりますけどこれがですね中の方が花のエッセイかきつばたという畳べりになりますこのように花柄の花柄というかもう そのもののですねそのままの柄かきつばた柄になっておりますこのヘリも時々使うんですけど結構いい感じの部屋になりますお花が好きな人は割と選ばれますよくある花柄というとまたちょっと違うんですがこのヘリですね、まあ、色もある程度濃いので引き締まりますしこのアクセントの強い柿きつばたがなかなかいい演出をしてくれます畳ベリーはこのようにたくさんの種類があります 自分の好みに合わせて使うのが一番いいと思います畳ベリは1回まあつけるともう最近の場合はです、ね、10年とかザラにそのまんま同じ減りですのでやはり長く付き合うので自分の好きなやつにしてほしいと思いますそれでは6代目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は右上の登録ボタン